幽霊に足がないのは戦後の飢餓で亡くなった方の足を食べていたかららしいですね。嘘っす。では今日も指定紹介やっていきたいと思います。よろしくお願いします。あー、あーサー。よろしくお願いします。 まぁ、あ、今回っていうかね、私は基本的にキャサリンカードもう一枚引くやつと、えっと装備系以外は全部トレードっていうか戻すようにすれば、基本的にいいカードが集まる。かな。王者の名のもとに。ののにということでよろしくお願いします。カードたくさん引きたいな、とりあえずは。風、氷。雷。雷。よくない。まあまあまあいいや。 それか OK キャサリン出してパイモン出して手札引く手札引くハンド終了属性同じだから いいや、オッケーオッケーオッケー。全然全然いいですよ。ここは一回オーズ引いといて、オーズ引いといてじゃない、雷出しといて、雷、来い、雷。オッケー、まあいいや。ここで一回オーズで攻撃します。まずハスの葉、ハスの花を食わせる。で、 オーズで攻撃姿を見せよオーズカード引いてるよね多分使ってるよね弓使って装備させてあと1コスは1回いいかなこいキャラチェンするかしないか多分しないと思う オズで攻撃されて、あの、氷、雷属性付与されたくないと思うから。で、次からが私のターンというわけであります。まあ、準備に時間かかっちゃうってところがちょっと悪い点かな、このデッキは、基本的に。それまでに揃えられちゃうとちょっと困るかなーって感じかな。 まあいいでしょうこっちはダイスが多いんでえっ、ー、とねまず移動するでえー、どうしようかえっ、ー、とねハスの花食わせて通常攻撃相関係者 でもう一回つけちゃうかつけちゃうのかつけるのが正解なのかこれは。実際今のラウンドね、いいカードが本当にないから、取りッくか。OK。ペアで来い、ペア。無理です。無理です。はい。えー、っとね、赤月ワイナリー。いや。 ここはですね、私は、こうしましょう。お任せくださいも。もうちょっとキャサリンがいる状況下では必要ない。攻撃。オッケー。5を残して耐えるのかもったいないとこではあるかもしれない。無理やり攻撃してきてもよかったのにな。 ケー。これからのコスト数、コスト量が下がるのは全然嬉しい。とりあえず氷属性でもらっとこう。で、今、あのー、図書館があるから、もう一回出す振り直せるから、取れるよな。OK。いいね、運が。で、一回、 フルトハイといた方がいい気もするフルト貫通1段目かであミスったーミスった<笑>装備忘れてた本当に装備忘れてたちょっとじゃあ移動してもういいやあのー これで、当てといてい。ちょっとこいつには縦にもら、縦にな<笑>こいつには縦になってもらって、カード2枚溶かすと。で、待機キャラ出して、カーンを回復させようとりあえず今は。まあ、あくまでも貫通ダメージ与えてくる系はいないから、 全然、こっちは、いいかな。お楽しみは、これから。相手は貫通ダメージ与えてこれない状況下で、これで残してるのは、全然ありかなと思う。えー、雷。まあ、多分、死なない、死ぬちょっと待って。死なない、死なないと思うから。んで、オズはいるのか。オズいんのか。ん これ何もしなくて勝ちじゃん。いいよ。<笑>何もしなくて勝ちじゃん、これ。どうせ何もないでしょ。いいよ。腹がきしろ<笑><笑><笑>。ありがとうございました。失敗したえ誰が一番面白いだって ?YouTube ハミコー。チャンネル登録しか、勝た ん, 勝たん